ハロミャンこんにちは、ルーちゃんでーす。ルーちゃんです。今日も動画見てくれてあ、ありがとうございます。前私と分断ですね、アニソンをあずけゲームをやってたんですけど、そうそうそう、その時私が負けたんですよ、ね。そう、俺余裕で勝った。そ う, そうそう。なので今回はちょっと反撃しようと思ってます。<笑>そう。なんかルーちゃんが上手なもので、 やっていきたいと思いますああ得意なものってことそうそうそうドラマかなーと思ってねああ俺あんまドラマ見ないからね<笑>でもやっぱり日本人だからなんとなく聞いたことあるかもしんない<笑>そうでもその昔からすごいドラマ好きの私と比べて勝てるかなーって感じで<笑>ずるいな<笑><笑>では私の文動はアシスタントがいないのでとりあえず曲をそのまま流しますねはい、はい サクラドラゴンサ ク, ラ<笑>ドラゴンサクラ早いなこれね早いなヤマピが出てるのでその時にたくさん見てたんですよおーうーんドラゴンサクラ俺も途中見てたなでも俺なんか流行りだしてかた見たい そ, その時に出てる俳優今も全部有名になってる、ね、ヤマピや長尾さんとか、ね、そうそうそうとかね次次あ電車男 ああ、イエーイ<笑>電車男、電車男。思い出したんだけどな。いや、でも、私が弱いのは、あまり日本語の、ドアの名前分かんないかも。やばい、もう、二対ゼロだ。そうそうそう。電車男好きだった。三二とうの涙。<笑><笑>聞いたことあるんだけどな。なこれ、粉雪?。まだ参三月九日。粉雪か。 いやこれも好きだったなー錦戸が出てるんだもんなあ、そうなんだうん3リットルの涙か、うん、でもううすごい人気だったかも、うんうん、でも錦戸のこの錦戸の小説の中にこの人物はいなかったらしいは な, あなさんはなさんまさかまさかこっちが負けたいやなんから嵐なんか申し訳ないねいやなんか名前が出てこないんだよねあなたコンサート行くのにご め, ごめんごめん<笑> よっしゃあいやでも名前出てこなかった<笑>本当に。ヤ、ね、<笑>キいやわからない聞いたことあるけど聞いたことすらない。<笑><笑>いや私わかんないパースパースこれ何何何ですかああ結婚できない男だあー あ, ーあの クポスヤマピなら私強いねあでも俺もこれも見たことあるよあの長澤まさみとヤマピですかそうそうあ の, あのね再放送めちゃめちゃ見てた、うん、あれこれは何「ハレルヤチャンスか」かそうそうそう「ハレルヤチャンス」ってや つ, レルヤってやつなんか違う あ, あ、ラストップエンド錦、うん、戸では出てるやつそう錦戸ではが TV 男を演技した時クズ男をやるってそん時に何かめちゃくちゃみんな錦戸を思い出すのはすごい怖い感じだしあっそんな演技が吐くようったなそうそ う, そうめちゃ怖かったの長澤もこう泣けたのまた長澤かう泣、ん、くった絶対彼氏絶対彼氏あっ絶対彼氏絶対彼氏あっこれも好きだったなもう声も結構昔だ、ね、こどういう話よ うんなんか彼氏が実は残ったして話、うん、見てみたい面白いよめち ゃ, くちゃめちゃ泣ける絶対彼氏かめちゃ泣ける絶対見よ う, <笑><笑>うーん私もうすごいじゃんやばいな6対1かまずいな<笑>あ流星の絆おー嵐ね嵐は負けない<笑>負けたよ1個確かに やばいな勝てる気がしない<笑>もう最初は絶対勝ってなかったからね一個取ったら俺は奇跡かもしれないしかも花よ花壇そう花壇いいね あ, あコードブルーこれコードブル ー, コ ー, ドブルーあ違うわプーサハビトだった<笑> ブザビトめっちゃ面白い、ね、映画を見たぐらいも、ね、映画は見ましたね めっちゃ面白かったよあれ誰だっけあのー、エリカそうそう、これエリカそう、マジだ普通はちょっとめっちゃかっこよかったあ、えっとえっとえ今の人分かんないえっとねえ、っとえっとえっとえっとえっとフリーター家を買うみたいなやつうんそうだしゃあ、あニノが出てるやつそうそうそうそう本当だよコードブルーコードブル ー, ー花火だね ニャーピーねそうそうそうヤーピーのもの全部得意だよコードブルーって映画を待ってるのあったあっ た, あったでねえ<笑>絶対鼻つけるとき歌 う, <笑>うーあっ見たことある戸田イリカとミウ三ハムダのやつだあの先生なんちゃら 愛, 愛するものだ あ、当てる。あの日本語の名前覚えてないからでも合ってるから。だめだめ。え？日本語が当たる。不公平不公正だよで。不公平じゃないよ。いよこの時点で不公平なんてないよ。<笑>確かに。<笑><笑>あ、見たかったる。前回がある。あ、あった。二色どどと。ああなんだ。赤きゆいの、えー。前回がある。すごいもうルちゃん十点だ。そうそうそう。ほら。 渋滞にいいですよ<笑>ごめんねついなぁあ<笑>よしおまけまじか早かった俺のジうがね、最近るーちゃんと見たんでねめっちゃおすすめですめちゃめちゃ泣いたじんさきさんシェイシェイ<笑><笑>もうこれでめちゃめちゃ坂本龍馬が好きになっためちゃ好きになったね、日本の歴史もわかんない、聞いわかんない見たことある ね、う、え、ん、パス。<笑>ああ、リーガルハイだ。ああ、リーガルハイだ。ええ、ガッキーが売ってるやつょ。そうそうそう。見たかったんだけど見てないんだけど。面白いよ。私が恋愛できない理由当てた。わからない。わから<笑>カリナと吉高由里子とか出てるよ。どういう系なの？恋愛なんかみんなシェアハウスしてて。 <笑>あのー、あのー、あれ、あれ、あのー、小栗君と石原さとみの、日本語わかんない。でもわかんない、日本語わかんないだけ。みちゃんの声可愛 い, いなーとりあえずあ、あのー、小栗軍、小栗市のあれ。なんだろうね。パス。あー、アシスタ。 なんか俺、ディアシスターそうそうそう、ディアシスターだ、うん、なんかちょっと見たみんな面白いって言ってるよちょっと見た庭ぐらい見た庭まで見たあ嵐わしだ来たことある書きかけた部屋建てる建 て,、ね、てるかすらわかんない。<笑>ああ相場くんのやつだ相場かでも公園見たことあるある、うん、すごいね これは最近のものだよななあ。あ、本脱馬所、複雑だねやつだ。そうそうそう。名前は忘れなけど、ほら、ってるでしょ。これも見てだよ。恋、え、愛、ー、系のやつ。ちょっと見てみたいな。なんかそうだね。こんな翼ちゃん好きなんだよね。うん。またね。また。それでは結果発表です。 今回の、結果はうんたんの勝利ですえ、ルーちゃんでしょう、ね。違う違う、ルーちゃん、ルーちゃん、ね、ルーちゃんボケじゃねえよ<笑>なんか日本の式の<笑>ルーちゃんが十二点、じゃない十三点で、うんたんが三点ということでルーちゃんの勝利です じゃあ次はね、うんうん、ここ最近のアニメの主題歌で勝負したいや、無理は出してる。私やばいからね。ま<笑><笑>あ他に、ルート、うんたんでちょっと勝負してほしいものがあったら、どしどしコメントしてください。お願いします。お願いします。あと、いいねと、あと、チャンネル登録。 お願いしますえ全部言ってくれたね<笑><笑>ありがとうはいではルーちゃんのインスタグラムもフォローお願いしますこちらですねドドンなんか全部のほとんど日常生活と か, ま た, なんかちまたちっちゃいことは全部ここでシェアしてますので、うん、興味ある方はぜひこちらでフォローお願いいたします文担もあるよ文担はこちらですね<笑>はい3秒123はい終わりです文担、はい、の宣伝時間ではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイバイバーイバイイバイバーイバイバイババイバイ るーちゃんるチャンネル登録よろしくねー。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらでーす。